第18ニューエイジの標識入ュー期日並びに罰則想定諸君は入ュの際あらかじめ配布するところの希少に自己出身地を重んずるため各軍師の名が分かるごとく記入しそれを左胸部に縫い付けなさい入ュー期日は左表の通りであるから間違いのないよう準備することが必要であるこの部分も飛ばします 徴兵の事務は国家の重大事であるゆえにそれぞれ罰則が定められてある参考のために見られたい1現役兵として入園すべき者政党の自由なく入泳期日に遅れ10日を過ぎたる時は6月以下の金庫に処せらる1政党の自由なく徴兵検査を受けざる者は100円以下の罰金に処せらる1 徴兵適例の届け出をなさざる者は50円以下の罰金もしくは過料に処せらる1左の各号の一つに該当する者は交留または過料に処せらる2徴兵所へ出頭を命ぜられたる者弔意疾病犯罪所在不明その他作べからざる事故のため出頭しえざる場合に徴兵検査不産届を出さざる者、6. これも意図内容的にはは、同じですは。家事故障のため長州延期中の者のその他事故闇で10日をすぐる者なお事故闇届を差し出さざる者2現役兵証書の交付を受けたる者にしていまだ入営せざる者または補充兵賞書を受領したる者にしていまだその駅に着かざる者転籍氏名の変更などをせし場合 戸籍に関する届出をなすと同時に証書を受領しある旨届け入れざる者保徴兵検査を受くべき者に代わり通達書を受けたる者これを本人に通知せざるかもしくはその通知を遅延したる者へ現役兵証書補充兵証書を受くべき本人に代わり証書を受けたる者 確実迅速なる方法をもってこれを本人に交付せざる者また現役閉証書交付遅延の恐れある場合入営部隊日時その他必要事項をあらかじめ電信等により本人に通知する処置を取らざる者1左の者のは50円以下の罰金拘留または過量に処せらる2現役閉証書の交付を受け 未だ入園せざる者または補充兵証書の交付を受け未だその駅に着かざる者旅行を滞在その他本籍市町村を離れる時行く先その他必要事項を同一世帯の家族中家事を担当する者に招致せしめざりし者もしくは家族なきため隠することあたわざる者は軍がの命ある時これを伝達すべきものを 本席市町村内に定め連召をもって本席地の市町村長に届けざる者。ロ、徴兵検査不参の願いでまたは届け出をなしたる者。事故をやみたるにもかかわらず、速やかに事故やみ届けを差し出さざる者。1、左の者は100円以下の罰金に処せらる。在学のゆえをもって徴収を延期せられたる者。その自由 14日以内に自己闇届を差し出さざるもの